私は先日、髪を短くショートに切りました」ビ「ビォーアフターマスクをした状態でカットをするのは難しかったと思いますがとても気に入っています」 しましょう